えー、ここはここ千葉県は東の突破連れ調子市よりやってまいりました黒潮美優と申します、えー、皆様のね、えー、見ていただく皆様の記憶に心に、えー、きちんと留まるようなそんな演舞がしたい、えー、そんなつもりで、えー、この舞台に立たせていただいております、えー、力の限り演じきりたいと思いますどうぞご支援よろしくお願い申し上げます 浮世の空に凛と立つ花 ロシーの あ, るけるありがとうございま11月24日、11月の最終日。